ほらほ ら, ほら着席着席キリッ先生の言うことを無視するやからは誰決めることがあるって言ってるでしょさよなら帰れないの前々から「実は実は」って思ってたけどみんな先生のことバカにしてるでしょ ようなら早くくしてくだささいよちいさん、みんなが聞こうとしないからそれより先生は本当にバカにされてるのそこ大事なとこよその質問に対する明確な答えが欲しいですかああ うん、先生、死後は嫌いです。この話題はここまでだから決めなきゃいけないことがあるんだってば今度の星シマ地の件で星シマ地 実は先生今度の星ち祭の実行委員顧問に選ばれちゃってさなんかね先生方がほとんど満場一致で新宮先生がよろしいのではないですか